皆様、ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月10日、天の日ですね。今回の天の日イベントは、ハグレモンからの挑戦11、6変化だぞ、ハグレモン、が行われています。このドワーフさんが、アストルティアの住人に変装していくので、誰に変装したのかを考えて、その人の場所に行くというものです。というわけで、変装ヒントその1の場所にやってきました。これは簡単でしたね。 しかし、変装品とその3あたりから許されないハグレモンの本領を発揮し始め、変装品とその6に至っては、もう本当に許されない感じになってきました。自力で全部見つけられたのが奇跡としか思えません。フクランド大陸にぐるぐるメカネの NPC なんていましたっけと、本当にあちこち駆けずり回ることになってしまいました。NPC が着ている衣装の記憶をたどるクイズだと考えれば、とても面白い思考で、古い感じの土を見た。 にに比べたらはははるかにマシでですがそれれもやはりハグレモンは許されませんというわけで11月13日まで開催されているハグレモンからの挑戦11プレゼントボックスの中に何が入っているのかそれは自分自身の目で確かめてみましょうそして来月の天の日にはどんなイベントが行われるのかそれを楽しみに待ちたいと思いますというわけで今回の動画は以上で終了ですチャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので